皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月25日、今月も、りこちゃんからレンタル衣装を借りる季節になりました。今月の衣装は、新装の装束ということで、なんだかウマ娘の勝負服みたいな印象を受ける衣装でした。グラスワンダーの勝負服に似ているという声も聞こえてきました。聞こえてきませんかそうですか。 そして、チームレベルがついに69になりました。レベル69の得点は、黄金色の追加です。レベル70まで、あと少しですね。フォースタイプのチームドルボードが楽しみです。というわけで、例によって、早速チームユニフォームを黄金色に染め上げました。私が思っていた黄金色とはイメージが違いましたが、多分、これが本当の黄金色なんでしょう。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。